いいはい色は抜けたねじゃあシクロヘキセンと中卒油を反応させるよね、はいはい、じゃあ中卒を入れて先に中卒油を入れておきますこれはあの密度の関係ねシクロヘキセンの方が軽いので、はい、あの上の層にこう2層に分かれるっていうことでじゃあ試験管を取って手で取ると でシクロヘキシンもゆっくり続きます。あんまり激しくやるとすぐ反応 し, してしまうので、もうちょっと斜めにして2層に分かれるように。はい。大丈夫だよ。はい、見えてます。はい。はい、どうかな ?2 層に分かれてるえ、ね はい、で下の層がシューズが残ってるよねもう少し反応しちゃってると思うけどもねじゃあこれをちゃちゃっとこう振る感じではい、はい、じゃやってみてくださいそしたら、はい、吸収されましたねシューズがねしっかり ねはい、色は抜けたね収束、はいね、がふ化したらしいという。